名前がいいですよねきーつーなアンダーバーとか使っちゃってはい次へん次へ次うんこのユーザー名はすでに使用されています誰ですか私の名前使ったの自己紹介したんだけどスルーなんだね絵をね自慢したいのねそうね褒められると。 嬉しいもんね。見せてはい。おお、<笑>何これ？杖杖杖に目が描いてる？そっか、そっか。えええええ名前キズマアイさんはおにぎとかくまとか猫とか。あ 一 う, さぎうさぎにひとえとかふたえとかあるんですかねああ私も欲しいですうさまるかわいくないですかかわいい欲しい誰かギブミープリーズじゃじゃんけんしましょう私の世界ではじゃんけんではなく量子乱数シェネレーターで勝負を決めるんですよおイェーイおうなるほどね。セね CM にとまっちゃいますからねうんー難しいなーああナイスバディーな